みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回は、クロマチック練習という数あるギターの練習の中でも一番シンプルな練習方法を皆様にご紹介させていただこうかなと思います。基本のクロマチック、それの応用と応用みたいな感じで、まあ、3パターンほどやってみたいなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。で、この動画を作ると、見ている方の中には、え、クロマチックで絶対やらなきゃダメなの超つまんねえし、マジやりたくねえんだけどっていう人も、 多いかと思うんですが、まあ、ぶっちゃけやりたくなかったらやらなくても全然大丈夫です。ただ覚えておくと便利かなと思います。なんでかというと、とりあえずギターを練習しようかなと思ったときに、最近弾きたい曲ないんだよなと思ったとき、とりあえずクロマチックをやっておくとか、あと、一日の最初にギターを触るときに、普段の練習に入る前に、クロマチックでウォーミングアップをしてから、普段の練習に入るなんていう使い方もするとです、ね、なかなか面白いと思いますし。 覚えるだけだったら全然簡単なことなので、ぜひ、動くのじゃない方は覚えていただけると嬉しいなという感じでございます。では、ちょっと実際にやってみましょう。こんな感じの練習方法です。それぞれの指を使って、左手の4本指全部を使って、一つ一つこの音階を登っていくような地味な練習方法でございます。 ゆっくりでもいいし、早くしていってもいいし、この辺はみなさんの習得の具合といいますか、レベルに合わせて調節をしていただければよいような練習方法でございます。やってみましょう。す、え、で、ー、にクロマチック練習をご存知の方は、もうそんなの知っているから早く先行ってくれって思っちゃうかもしれないんですけれども、ちょっとお付き合いください。まず、人差し指で6弦の1フレットを押さえます。それで、その状態で右手でピッキング。 こんな感じ、えー。その次は中指で2フレットを押さえて、ピッキング。その次は薬指を押さえて、ピッキング。小指を押さえて、ピッキング。6弦の1フレットから順番にそれぞれ4本の指を使って音階を上っていく、そんな感じの練習方法です。で、最初は右手はダウンピッキング。振り下ろす方のピッキングだけで大丈夫です。セイ こんな感じです。そここまでいったら、えー、弦を変えましょう。5弦に行きます。5弦の1フレットから、セイ、セイ、セイ、セイ。同じように4弦から、セイ、セイ、セイ、セイ。3弦から、セイ、セイ、セイ、セイ。こんな感じです。もう一回いってみましょうか。6弦の1フレットから、セイ、セイ。 こんな感じですで、す。ちょっと続きに行ってみましょう。このまま左手を1フレットずらして、5フレットから降りていきます。小指側から5フレット、4フレット、3フレット、2フレット、音階が降りていくわけですね。で、1弦が終わったら、2弦に行って、同じように3弦に行って、 5弦に行って5弦で6弦これで1周ですその次はまた同じように1フレットずらして上っていきますでここまで行ったら1フレットずらして2周目後半ですねで今ので2周が終わりましたその次3周目をまた同じように1フレットずらして、えー 低い方から高い方に行って、1フレットずらして、高い方から低い方へ行って、1フレットずらしてっていう感じで、どんどん繰り返していくような練習方法です。はい、あんまりこうね、ずっと15フレットとか16、七7フレットとか、この辺まで行っていると、まあ、引きづらいし、いい加減飽きるので、大体目安として3周くらいできるといいなと思います。ここからスタートして、ほいほい1周、上って下りて2周、上って下りて3周。 このくらいが目安です。で、女性の方とか手の小さい方は特にですね、この1フレットからのクロマチック、すごいつらいと思うんですよ。1フレットから4フレットまでこれ、つらいなと思ったら、5フレットスタートで大丈夫です。5フレットからスタートして、で、上って下りて、1周、で、ここから2周、で、次は3周。 で、ここで終わりという感じでも全然大丈夫です。どうでしょうかなんとなくできましたでしょうかで、本当はこれ、メトロドームとかと合わせてやりたいんですけれども、ちょっとその話は置いておいて、3つほど守っていただきたいポイントがあります。すごいゆっくりでいいので、めっちゃゆっくりでいいです。もう リ, ズムあのリズムがガタガタになってしまってもいいので、もうすごい守ってほしい3つのポイントがあります。 まず、1つ目、えー、手の形。か、まあき。フォームってことですね。えー、と左手 の, この指それぞれの指をあんまりバタバタさせないように弾いていただきたいんですよ。えー、とちょっと僕の指を見てみてほしいんですけれどもなんかこう、無駄な動きがないというか、本当に指だけ動いている感じがしませんか これを極端に悪くやると、こんな感じで使わない指がもうバヨーンとどっかに行っちゃって、しかもそれぞれ指を押さえるときに手ごといってしまっているみたいな、なんかこういうのが、まあ、これは極端ですけれども、こういうのがよろしくない例です。手の形をできるだけ変えずに、そのまま固定してといいますか。 うん、安定させて弾くというのがまず1つ目のポイントです。で、これがうまくできないよという方はです、ね、ちょっと親指の位置を見直してみてください。親指。こっち側の4本の指よりも、実は親指の方がすごく大事で、親指が例えばこっち側にあったら、小指ってすごいきついじゃないですか。逆にこっち側に親指があったら、人差し指がすごいつらいし、親指があんまり上からのぞいているようだったら、小指届かないし、みたいな感じで。 できるだけ親指はネックの真ん中ら辺にこんな感じで添える形で置いておくとやりやすいかなと思います。これがあっち行っちゃったり、こっち行っちゃったり、もしくは立ったり、上から覗いちゃったりしないように気をつけるとよいかなと思います。それで、その手の大きさとか、ね、フォームがまだ安定しなくて、そんなに広がらないよという人は、先ほども言ったとおり、5フレットスタートとかでも大丈夫です。こんな感じ。 5フレットをスタートするとこんな感じ。ちょっと今、余計な音が鳴りましたね。まあ、聞こえなかった音にしてください。で、1つ目の手の形はそんなところです。で、2つ目は。ピッキングとフィンガーリング。ということで。 えーとまあ、言葉で聞くと何のこっちゃって感じですけれども、左手でこの押さえた瞬間にピッキングをするということです。できるだけ音を伸ばすという感じですかね、言い方を変えれば。えー、うまくやると、ファの音があって、次の音が伸びて、伸びて、伸びて。極端に悪くやると、 まず、人差し指の音を出してたら、中指の2フレットのフィンガリングと同時にピッキングをする。うーん、せい。悪い例としては、人差し指を引いて、中指を押さえてからピッキング。薬指を押さえてからピッキング。こんなのは NG です。人差し指からスタートして、中指が。 押さえると同時にピッキング、薬指が押さえると同時に、ピッキング、小指が押さえると同時に、ピッキング。すんごいクリーィです。音をしっかり伸ばしながら。は い, い, い。はい。はイはい。<笑>はい。はイはい。はい。はイはい。はい。で、降りるときも同じような感じですね。今はこれ、上るほうじゃないですか。そして降りるとき。 小指からスタートします が, 小指が、小指が離れると同時にピッキングです。極端に丸けると<音楽>、こういうのは NG でございます。 できるだけ音を伸ばすような感じで、ピッキングとフィンガリングを常に同時にやるような感じで練習をしてみるということです。それで、3つ目、切り返し。どういうことかといいますと、えーとまあ、最初、1フレットからスタートしますよね。登っていきます。もりもりもりもりもりもりもりもりもりもりもりモリ、もりと。で 登り切ったところから1フレットずらして、今度は折り始めるんですけれども、この時に間が空かないように気をつけてください。えー、と途中からちょっとやってみますと。<音楽>こんな感じで、つなぎをスムーズにするという感じですね。こっちもスムーズにつなげて、間を空けないように。 こんな感じです。行行くくぜ、行くぜ、おいっよし、くたぜ、そろそろ、うん、うん、んな感じでしょうか。えー、先ほども言ったとおり、その右手のスピードはこんなに速くなくてもいいので、もっとゆっくりでいいです。とにかく、そのできるだけ止まらずに弾くという感じですね、えー。すごいゆっくりでもいいので、これをキープしたまま。 極端に悪くやるとこういうのはできるだけ避けてください<笑>その切り返しのところはできるだけスムーズにつなげるという感じでございます 手の形、ピッキングのフィンガリングをちゃんとこう噛み合わせる。そして、切り返しはスムーズにつなげる。とりあえず、この3つをしっかりと実践できるように練習をしてみてください。で、まだまだちょっと初心者の方に向けた話が続いてしまうんですけれども、次はちょっとメトロノームに合わせて練習をしていってみましょう。初めてこのクロマチック練習をするよという方は、テンポ100ぐらいからチャレンジをしてみてください。全然これができなくても大丈夫です。できなかったら遅くすればいいので、とりあえず100。 できれば、メトロノームの、ね、実機があるとうれしいんですけれども、まあ、最近はこういう iPhone アプリとか、あと Windows とかでも、ね、そのメトロノーム無料とかで探せば、まあ、そういうのがアプリが見つかったりとかしますので、ちょっとこれをまず見つけてきてください。で、メトロノーム百100で鳴らすと、こんな感じで、プッ、プッ、プッ、プ ッ, プッと4つの音が鳴っております。4つじゃなくて、実際は無 限, 大に無限になっていくんですけれども。とりあえず、4つ。 ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォーだとして、このそれぞれのピのところに2つずつ音を重ねていきます。こんな感じ。ちょっとやってみますと。ドゥディドゥディドゥディドゥディドゥディドゥディドゥディドゥディドゥディドゥディドゥディドゥディドゥディドゥディドゥディドゥドゥドゥドゥドゥドゥ で、で、で、で、で、で、で, で、で, で, で, で、こんな感じです。ちょっとやってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。でこれをもちろんやりながらも、その手の形のこと、ピッキングとフィンガリングのこと、切り返しッのことも気にしながら練習をすると。 これをちょっとやってみて、早、えー、い、間に合わないと思った方は100よりもどんどん遅くしちゃって大丈夫です。まだまだいけるという方は逆にどんどん上げていっていただければ OK です。こんな感じでしょうか。えー、メトロノームとうまく合わせられないという方はです、ね、また別にそのメトロノームと合わせる練習という動画もアップしておりますので、そちらをまず確認していただければなという感じでございます。どうでしょうか、メトロノーム練習。すげえつまんないですよね。 僕、ぶっちゃけすげえ嫌いです。<笑>こんな紹介しておいてなんですけれども。そうですね、100、まず最初の100がちょっと壁かなという感じですね。これからどんどん速くしていって、120とか。で、1つの目安として140を超えてきたぐらいで、えー、こう。 ダウンピッキングだけだとちょっと辛くなってくるかなと思いますで。ダウンピッキングだけでもいいんですけれども、ダウンピッキングだけじゃなくてちょっとアップピッキングを使ってみようかなという方は、ダウン、アップ、ダウン、アップ、ダウン、アップ、ダウン、アッ プ, アップというオルタネートピッキングというやつですね。オルタネイトにもチャレンジをしてみていただけると嬉しいなという感じでございます。どうでしょうか。 とりあえず、この1本目の動画では基本のクロマチックのお話をさせていただきました。えー、もうすでにクロマチック練習をご存知で、もうある程度やっているよ、知っているよ、そんなことはという方はお待ちかねでございます。次の動画でその応用のさせ方についてご紹介してみますので、ぜひともチャレンジをしてみてください。それでは、次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。<笑>